はい、会場の皆さんこんにちはありがとうございます茨城県坂東市から初参加の坂東ハッピーマイムと申しますまずはジャンルの違う私たちを温かく迎えてくださいました下野助よさこいよいちまつりの実行、えー、委員会の皆様そして会場の皆様よさこいチームの皆様に厚くお礼申し上げたいと思います、えー、私たちは子どもが主役の踊りのお祭りを茨城県坂東市で開催しています そのオフィシャルチームバンドハッピーマイムの子どもたちが踊らせていただきます踊らせていただく曲は私たちのふるさとの曲坂東舞祭りのオリジナルナンバー「バンドダンス」です、えー、9月に入ったばかりのちびっこ新人メンバーも一緒に踊ります振り付けは間違えてしまうかもしれませんが元気だけは負けません、えー、ぜひですね温かい声援をお願いしたいと思いますそれでは参ります バンドをハッピーマイルバンドをダンス